はいえー、と大水について解説しまここのところねあるヒット曲で「替え歌で黄水」っていう替え歌を歌った方がいらっしゃってねその関係で非常にこの「黄水で菌を溶かす」っていう動画が非常に視聴されておりまして問い合わせも多いもんですからパネルにして簡単に解説をしたいなっていうふうに思います。 黄水って言うとねあの高校の教科書の韓国の教科書でもね紹介されてるんですけども、まあ、いわゆる、えー、金を溶かす、えー、酸であるとこれ金箔なんですけどもあの普通金属はねあの酸で溶けるも多いんですけどもなかなか金とか白金銀なんかは溶けないんですよね。えー、この大水を使うとと、まあ、普段あの溶けにくい酸でも、まあ、金とか 白金でも溶かしてしまうと実際に金を溶かしてい る, している映像は動画の説明欄のところからリンクを貼ってあるのでそちらをご覧ください銀はちょっとある理由によってねあんまり溶けないんですけども、えっと、じゃあ大水ってどういう構成の、まあ、水なのかっていう話なんですけど、まあ、農塩酸が3農礁酸が1の割合の水溶液です まあ反応式としてはねこんな感じですね硝、まあ、酸と塩酸で、えー、と塩化2と知るって言うんですけどねあんまりこう馴染みのない物質なんですけどもこういった物質とあと塩素ですね、まあ、矢印ついてますけどこれはあの反応させるとどんどん揮発してってしまうということなので汚水そのものはねだんだん時間が出つとあのその 酸化力の力はどんなふ下がっていってしまうと失われていくっていうことですね。で、あの金を溶かすって話なんですけど、この下の方ですね、あの金 AU ですね。金が、えー、溶けて酸によって溶かされて、えー、テトラクロロ金（カッコで赤で酸って書いてありますよね）これはあの金があの酸化のようになる。 ということを示してるんですね金もイオンになるということですねで易括弧があって酸イオンであると、ね、このテトラクロロキン酸イオンですけどもこれはあの結晶化させたやつが、えー、ありますテ、えー、トラクロロキン酸酸水化物っていう、えー、物質なんですけども黄色っぽいんですよね たまに金のメッキのね実験でたまーに本当に使うんですけども非常に高価なものですからあんまり、えー、あんまり一般的なもんじゃないんですけどねこういったもんですはい黄水についての黄水に関連したお話なんですけどもまあ高校の科学でもねまあここら辺ぐらいまでかなと、ね、あの扱うのはねこれぐらいかなと思うんですけどもまあ金とか 白金を溶かす強烈な物質であるということですね。